今回の動画はこの新型ノアボクシーの一般道でのインプレッションということで主にセーフティーセンスの働きあとは一般道で生きる走りの機能その辺を中心にお伝えをしていこうと思います、はい、このように先行車発進これはまあ普通に今までの車でももちろんついていますし まあ、ホンダの車でも当然付いてたものになるわけなんですけれども、まあ、これも何気に使える機能で、まあ、よくよそ見してたりとかする場合前を見てなかったりする場合っていうのもあったりするとは思うんですけれども、まあ、こういうものが付いてることによって前の車が行きましたよということで、まあ、気づけますんで、まあ、こういった機能というものはもう今の車には ついていてなければならなならいい、まあ、機能とと、まあ、うことになります。で今ちょうど、まあ、一般道なので、まあ、ACC はもちろん入れてないんですけれども、まあ、このトヨタの車の特徴的なところでもあるんですが30キロぐらいから普通にこのレーンキープアシストというものが効いてくれるように。 なります今今普通に白線をしっかりと認識して走っているわけなんですけれども、まあ、通常の車多ーカーの車とかですと、まあ、60キロとか65キロ帰らないとこのレーンキープが効かないとかで今ちょうどこれは標識速度超過した場合にこのような形で注意を促してくれる。 というものものこれには備わっている、まあ、これは他メーカーの車でも付いてたりするものももちろんあったりしますで音であったりとかもちろん点滅であったりとか音を出さないということももちろんできるんですけど、まあ、そこはあの告知機能というところでの調整ができるようにちゃんとなっていますで少し話がそれるんですけれどこういった一般道も車の乗り心地すごく気になるところだと 特に高速道路なんかよりも路面が悪いところも多い荒れてるところも多いですし、まあ、今たまたま橋の上を走ってるんですけどやっぱこういったところこういったゼブラのところもそうなんですけれども車がぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねるようなことももちろんないですししっかりと足が動いていてショック振動というものを吸収してくれてるっていうのがしっかりと分かるこれ誰が乗っても分かる足のセッティングになってる。で今 これ今制動 G がかかっているんですけれどもこれは以前ノアの SG の試乗動画でもご紹介したんですがこのように止まる前にアクセルを離すと勝手に制動してくれるこういった機能というものもついていますもう止まりますよっていう手前のところでブレーキを踏まなくても勝手にこう制動してくれるエンジンブレーキがかかったかのような形で制動してくれる、まあ、そういった機能なんかもついていてすごくスピードの調整 前の車との車間をあまりこう詰めないでも済むように走行ができるというところにおいてはすごく便利な機能運転しやすい機能かなって思うところになりますで過去の動画で少し、まあ、ステップアゴンの 1.5 リッターの VTEC ターボエンジンに比べるとパワー感足りないんじゃないのって言われてる方がいらっしゃったんで、まあ、その観点でちょっと見てみようと思うんですけれど こちらは 1.5 ではなくて、まあ、2リッターの NA のエンジンになるわけなんですけれど、まあ、正直パワーがあるとかないとかっていうところで話をすると、まあ、パワーはないですよねやっぱ、うん、そこはやっぱりすごく感じるところですしやっぱ NA のエンジンっていうところもあるので、まあ、トルクもターボの今のダウンサイジングのター ボ, のターボエンジン ステッパーコンなんかは 1.5 リッターの VTEC ターボなのであれもダウンサイジングターボエンジンになってくるわけなんですけれど、まあ、下 の, そのトルクの盛り上がり感トルクの太さみたいなもの、まあ、そういったものはあまりこういった NA の2リッター の, このノアボクシーの新型のエンジンかもしれないんですけどこういったこのノアボクシーのエンジンではあまりそのトルクフルだなっていうところっていうのはあまりこう感じないかなと。 気しますだから出力とかトルク の, その変動みたいなものを楽しむそのトルクの立ち上が り, 立ち上がり方、まあ、そういった味を楽しんだりして走るっていうケースももちろんあると思うんですけどでもそういうのがちょっとこのノアボクシーにはあるのかっていうエンジンの、えー、味を楽しんで走るっていうところでっていうと。 ちょっとそこはやっぱりステップワゴンのホンダの車とは少し違うところなのかなっていう気はしますやっぱりステップワゴンはやっぱりホンダが作ってる車ですしまエンジンのホンダっていうホンダですからやっぱりエンジンにはそれなりに主役になって エンジンジが主役になる 車, っていう車作りっていうのもやっぱりしてるっていうのもありますから、まあ、そういった意味で言うと、うん、エ, ンジンが主役エンジンの主役を感じれる走りをしてるかどうかっていう と, ちょっとそうでははなないかなっていう気はしますただエンジンのトルクが細いとか、まあ、そういったことはないですしこの車体に対してじゃあエンジンが小さいの大きいのかって言われると特にそういうわけでもない。まあ、普通に 実用的に車を使うというセチュエーションにおいてはまあ十分なパワートレインになってるんではないかなと思います。トルクもまあいい言い方をするとフラットトルクです。特にエンジン回転を上げればもっとトルクが伸びるとか下の特に下の低速トルクが太いよとかで上が上まで回すとトルクが細くなってくるとかそういうのは 全然感じにくくなってるんでまあ無段階の VVTI の制御になってるとは思いますので特に出力のその谷そういった変化っていうものは感じにくくはなっているかと。 やっぱ CVT だっていうことがあるんでこうエンジンを回してる割には車が前に進んでねえなっていう感じっていうのはこう音で感じる部分っていうのがちょっとあるかもしれないそういった意味でちょっとこう車があまり前に進んでないと踏んでる割には車が前に進まないなっていう印象っていうのを、まあ、持たれたというところというのがちょっとあるのかもしれないです 止まる手前のところでアクセルを踏むアクセルを離すと勝手にこう精度をかけてくれる、まあ、ワンペダルみたいなイメージですただワンペダルみたいに止まってはくれないので最後はブレーキを踏まないといけないといった状況ではありますでちなみに、まあ、一般道でパドルを使うことはないとは思うんですけど、まあ、このように、まあ、一般道ですとこのぐらいの一般道での 速速度領域だと、まあ、5速ぐらいいまででしか入んないです。さっき高速ですと9速とか10速入ったんですけどやっぱ速度で連動してるようですその辺に関してはだから速度によってこうギアレシオっていうのが変わってるんで速度によってレシオが変わるような設定になってるんだと思います、まあ、それもかなり燃費に大きく変わってくるところかなとは思いますんで、まあ、そういった仕組み作りなんていうのもやっぱりすごいなと思います だからこういったところストップアンドゴーが続くところで勝手に制動 G をかけてくれるっていうのはすごく乗りやすいと思います車前に追突するっていうリスクというのもだいぶ避けられるということになると思いますのでその辺はすごくいいんじゃないかなと思いますで まあ、このように、まあ、基本的に一般道ではアダプティブクルーズコントロールというのは使わないんですけれども、まあ、渋滞しているときは、まあ、アダプティブクルーズコントロール渋滞追従付きのアダプティブクルーズコントロールにはなっていますので、まあ、使ったりする方もいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ、普通に走るときは、まあ、クルーズコントロールは基本的には切って走ると、まあ、いうことになるかと思います。こ、まあ、こういいった渋滞しててるところなんかにおいてはすごく 渋滞追従付きのアダプティブクルーズコントロールというのもすごく重宝する機能かなと思いますはいこんな感じですでもう一ついいなと思ったのはこのようにパーキング入れると勝手に電動パーキングブレーキがちゃんと作動してくれるというところですここも、まあの車ですと ステッパーゴンだとそれがちょっとないので、電動パーキング自分で入れなきゃいけないとかあります。ですけど、こちらに関してはそれがないので、まあ、非常に便利。もう電動パーキングも自分で操作する必要というのも特にないです。発信時なんかも勝手にオフになってくれる。まあ、それは特に変わらないですけれど、ステッパーゴンに関しても変わらないと。で、リーレンジ入れたら電動パーキング切れてないですけれど、電動パーキングのランプは消えます。 ちょうどさっき高速乗って今下道走ってるところなんですけれどちょうど今今日1 0 0キロぐらいこの車乗ってるんですけどリッター今 13.3km ということで、まあ、そこそこ燃費性能としては高い方なのかなと思いますカタログ燃費としては確かリッター1 6キロぐらい走ってるかと思ったんですけれどまあもうちょっと 高速道路とかをロングツーリングで走るということなのであれば自然カタログ燃費というのは超えてくるぐらいの燃費性能というのは持っているのではないかと思います、うん、こういったところも非常に良いとなと。坂道で、まあ、スピードがよく乗りやすかったりするセチュエーションがあったりすると思うんですけどそういった時に速度が乗り過ぎてたりすると勝手に そういった機能というものもついたりしていますさっき今表示が出たと思うんですけどそれでよって速速を自動的に落としてくれるといったそういった機能なんかも付いたりしていますあとはこういった信号が変わった時でも変わりましたよっていうことで信号がか信号が 変わりましたということも知らせてくれるとこれは非常に新しい機能で見落としがちなところになってくると思うので非常に使える機能になっているんではないかなと思います、えっと、こちらの新型のヴォクシーの安全運転支援装置ということで、まあ、走りながらだとなかなかそういった危険な状況に遭遇できないということもありますので今日はディラの<笑>。 営業の方にちょっと手伝っていただいて、えー、人が前に歩いてきたときに、まあ、どういった反応を示すのかどうかということを参考までにお伝えしていきたいと思います。じゃあまず、ちょっとパーキングの状態で、まず試してみたいと思います。じゃあすみません、ちょっとお願いします。はい、パーキングの状態ですと、特に何も言わない。 で今、後ろも歩いていただいてるんですけれども、後ろも特に何も言いません。で、これを、ディードライブに入れると、音が鳴るようになるということなの で, で、すみません、もう一度お願いいたします。でこのようにナビは、表示してくれま す, す。はい。はい。こんな形で。ででソナーも、この車になりますと、サイドにも付いてるので、このサイドから、要するに、 交差点で右折するときとかに、車が来たときに止まってくれる、そういった機能もついてるわけなんですけれども、まあそれに備えた表示というのが、まあこういったところで疑似的にまあ確認ができるということになります。すみません、ちょっと後ろもお願いしてもらっても大丈夫ですかとりあえず次はこの後ろになります。で今横。で今後ろ。これ今 D レンジに入れてる状態の、状態での作動になります。で今度、こちら。 今、D に入れてる状態なので、今度は、パーキングに入れてやってみたいと思います。あ、すみません。じゃあ、リアに、はい、お願いします。で、この状態だと、まあ、横から来ました。で、後ろも、このような形で、しっかりと検知してくれて、もう、近いところにいると、シグナルが全く変わった音になると、まあ、いうことになります。はい。で、ちなみにもう一回、こちら今、 止まってる状態だと音が鳴らないんですけど、まあ、このような形、止まってる状態ですと、まあ、従来のトヨタ車でもついていますけれども、このように360度見れるような設定になっているということで、まあ、止まってる時はあまり認識してくれないということがありますので、まあ、こういった画面で見る必要っていうのがあると、まあ、いうことになります。はい。実際、ま、こちらのモニター上では出てこなくて、まあ、こちらの方、実際に車の 周辺で人を検知したとかっていうときに、こちらの画面で主に表示されるということになりますので、非常にわかりやすいということが言えるのではないかなと思います。はい。それでは簡単ではありますけれども、こちらの新型の v クシーの安全装置の作動についての確認。 まあ、あくまでもこちらに関しては、まあ、D レンジ、P の時と D レンジの時、それからリアに入れた時の、まあ、この3つのパターンで今回はご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは車よびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また、興味がありましたらチャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。